穏やかな性格の猫しかしちょっとどんくさくて数々のハプニングに襲われているんですボールを追いかけ遊ぶのはスコティッシュボールドのグーちゃん2歳グーちゃん、ボールに夢中になるあまり。 勢いよく顔から壁に激突顔が押しつぶされてしまっていますそんなぐうちゃんはなぜかプリンターが大好きいつものようにプリンターの前に陣取ったぐうちゃんこのあと悲劇が襲います何スコティッシュボールドのぐうちゃん2歳ボールを追いかけ壁に激突するなどちょっと そんなグーちゃん、ある日プリンターの前に陣取っていたところ、うんね、<笑><笑>出てきた容姿に驚いて<笑>見事に机から落下<笑><おー><笑>さらにテレビ台に飛び上がろうとしてキュ<笑> 違うまた別の場所でもなかなか距離感がつかめないぐーちゃんなのでした。<笑><笑><笑> えね、猫ってこんな感じのドン声者っけ、もっと苦がないな感じしすうち犬いますけど、はい、こんな感じではないです飼い主わわ、ねね、さんにお話聞くと、ですねいろんなところから落ちてはいるんですが、怪我などはしてないということと、あともう一個はあの、日常茶飯事ではないですと、このちょっとどんくさいところをちょっと集めたけれども、グ ー, ーぐちゃんの名誉のためにそれだけ言わせてくださいと飼い主さんおっしゃっていました。<笑> うちの子です今朝のうちの子東京都つんさんちのグーちゃんですうちの子よくドジな失敗をするボール遊びではわかりました壁きとくプリンターに興味津々のはずが 私に甘えている時も、よそ見をしてコココ、気<笑>けてー<笑>なんて可愛らしいんでしょ、ぐーちゃん、えー